どうも、皆さん、こんにちは、キンです。今回紹介するテントはこちら。ディディ DOD のレンコンテントというテントです。もう僕、すでにそのテントの中にいるんですけれども、テントの中で焚き火しています、えー。僕が勝手にテントの中で焚き火をしているのではなくて、DOD さんがテントの中で焚き火ができるようにというコンセプトのもと開発したテントなんで、 これが正しい伝え方なんです、えー、見てわかる通り、えー、天窓がたくさんあるんでこの窓から煙が排出されて煙たくないとしかも、えー、テントの素材がポリコットンっていう燃えにくい素材でできているテントなのでこんな感じでテントの中で焚き火をしていても大丈夫というテントでございますということで今回はこの DOD のレンコンテントを詳しく見ていきたいと思いますということでまずはこのテントの特徴をさらっと紹介します1つテント上部に8か所の大きな天窓があります これにより焚き火の煙を効率よく外に出すことができます2つテントの生地は燃えにくいポリコットンという生地で作られています1つ目の特徴の大きな天窓と組み合わせることによってテントの中で焚き火を楽しめるテントになりました3つスカートがついているので冬にもってこいのテントです4つ天窓は8箇所ありとても大きな窓なので薪ストーブの煙突を出すこともできます5つ背が高いということ 頂上の高さは 260cm の高さがありテント内部でもしゃがむ必要はありません6つ大きなテントの片付けは面倒です綺麗に畳まないと収納袋に入らず一からやり直しなんてことはよくあることですこのレンコンテントの収納袋は大きめに作られておりある程度適当に畳んでも収納袋に入れることができます入れた後にコンプレッション機能でコンパクトにすることができますこのテントはテントの中で焚き火ができるという大きな特徴があります それに伴いいくつかの弱点ウィークポイントも目立ちましたウィークポイントその1重いということ最大で5人が寝れる大きさですが重さは 12kg もありますその2雨に弱いということ入り口のファスナー部分は折り返しになっていません防水のシームテープ加工などもされていないので大雨などは想定してない作りだと思いますその3窓や扉に網戸はありませんということで早速袋を開けて中を見てみましょう 袋の大きさは横 68cm 直径 23cm 重さ 12kg です付属品はメインのポールが1本ネイルペグが18本ロープが18本です付属のネイルペグのフック部分には蓄光素材が使用されており夜間でも目立ちますネイルペグの長さはフックより下が 20.7cm 全長 23cm でしたポールの直径は約 3cm 重さ 2.6kg ペグ1本の重さは 52g、18本で 983g、テント本体のみで 7.6kg でした。早速テントを組み立てていきます。重さが 7.6kg を超える大きなテントですが、構造はワンポールテントなので、1人でも簡単に組み立てが可能です。木流の組み立て方です。このテントは八角形なので、8箇所ペグを打ち込む必要があります。メーカーのホームページや説明書では、8箇所一気にペグを打ち込んでいますが、 それだと張り具合によってはポールを立てにくいので1まず体格の4か所にペグを打ち込みます2その後ポールを組み立て中からポールを立てます3ポールを立てた後残りの4か所にペグを差し込みますこれで完成です1人での組み立てですが僕は5分もあればこの状態まで組み立てることができましたロープは1辺に2箇所中央部分と上部に取り付けることができます ペグダウンできる場所は赤い丸の8カ所ロープを張れる箇所は青い丸の16カ所ありますということで DOD のレンコンテントの外見を詳しく見ていきましょうテントの頂上部分に4カ所の通気口がありますこの部分は地上からの高さが 2m30cm 程度あるので設置後テントの外側から開け閉めは不可能です身長 160cm 程度であればテントの内部から手を伸ばせば開け閉め可能です 底面部分にはスカートがついています寒い時期はスカートを伸ばして使い冬の冷たい風の侵入を防ぎ暑い季節はまくって通気性を良くして使うこともできるそうです早速扉を開けてみましょう扉は全体で4箇所あります前の2箇所を開けるとこのように前後の2箇所を開けるとこのようになります開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます 早速レンコンテントの中を見てみましょうテントの中はこのようになっています床のないテントなので就寝時はコットなどが必要ですテント内部は無駄なものがなくすっきりしています室内中央にスチール製の丈夫なポールがあります触ってみた感想ですが7 6 k ロもあるテントを支えているポールなのでとても丈夫そうに感じましたポールの直径は約3センチですランタンフックなどを使う際の参考にしてみてください 早速ですが前後の扉を閉めてテントの中からレンコン化させてみたいと思います窓はファスナーで開閉するだけなので特別なことはありません8箇所のファスナーを開ければただのワンポールテントからレンコンテントになります開けた扉はくるくる巻きにしてこの部分で固定することができます窓はファスナーで開け閉めするので好きな位置で開閉を調節できますが固定するフックは一番下のこの部分にしかありません 8箇所の窓を開けて前の扉だけ開けるとこのようになりますこの状態で中を覗いてみましょう腰の位置から上はほとんど窓の状態なので開放感は半端ないですテントの中にいるという感覚ではありません地面に寝てみるとこのような視点になります晴れている日は星を見ながら寝ることができますこれだけでもレンコンテントを買う理由になるかと思いますもしレンコンテントで薪ストーブを使いたいのであれば この8つの扉のうち好きな1箇所に煙突を通すと思いますポリコットンは燃えにくいとはいえ生身では煙突の高温には耐えきれないはずなので直接当たらないようにする工夫が必要ですちょうど窓の頂上部分の左右にロープを通す穴がありますこの2箇所に針金などを通して中央に煙突を固定すれば煙突があっちこっち揺れることはないと思いますあくまでも例であり試したわけではないのでやる方は自己責任でやってください ちなみにロープを通す穴までの高さが地上から1 7 5ンチなので煙突の高さは最低でも2 0 0ンチ程度必要です各部の大きさはテントの横と縦は3 9 0ンチ1 8 0 1 6 0ンチ3 1 0ンチ2 6 0ンチ7 5 1 0 0ンチ1 9 5ンチ1 7 5ンチです早速ですがテントの中でたき火をしてみましょう 今回使用する焚き火台はピコグリルですレンコンテントの説明書には焚き火するときは窓も扉もスカートも全部開けてねと書いてありますがそこら辺は自己責任で調節してください今回は一番使われそうな使い方前の扉はオープン窓は全箇所オープンスカートは伸ばしたままで使用してみますピコグリル満タンの薪を燃やしていますが煙はテントの中にたまることなくどんどん排出されていますこの窓の高さが座った時の顔の位置ぐらいの高さなので キムタイと感感じじるる前に排出されているような感じですこの日は12月でしかも風が強い日でしたが8か所の窓を開けていてもここまで暖かくなるのかと正直めちゃくちゃ驚きました焚き火の熱がテント内部で反射してピコグリル程度の小さな焚き火台でもこのテント全体を温めることができました壁にべったりとつけていなければポリコットンの生地に火の粉が当たることもありませんでしたユニフレームの巻きグリルラージをレンコンテントの中央に入れてみました スカートは閉めて、8箇所の窓は全て開け、ドアは前後とも閉めていますが、人がくぐっていけるほどは開けていました。ユニフレームの巻きグリルラージといえば、現存する焚き火台の中でもかなりの大きさのものでしたが、煙たさは全く感じませんでした。映像はインスタのストーリー用に撮影したもので分かりにくいですが、ユニフレームの巻きグリルのように、前方にだけ炎を反射させるような焚き火台を使えば、レンコンテントのポールギリギリまで近づけることができるので、 ピコグリルのような普通の焚き火台ではなく反射板のあるような焚き火台の方が相性がいいのではないかと思いました使用する焚き火台や薪の乾燥具合風などの条件によって煙の状態は変わってきますあくまでも参考程度にとどめてくださいコットを1つ椅子を1ついくつかの荷物を置いてピコグリルを置いてみるとこのくらいのスペースを使いました耐水圧についてです。このテントは雨を想定していないなと思われます パスナー部分はむき出しですしそれぞれの縫い目部分には防水加工なども施されていません短時間の雨や弱い雨であれば耐えるかもしれませんが長時間の雨は耐えることができないと思いますまた扉にも窓にも網戸がないため夏に虫の侵入を防ぐことも不可能ですつまりこのテントは虫がおらず夏に比べて天候が変わりにくい冬限定のテントだと言えますこのテントはスペックを冬にテント内でき火をすることに全振りしているので 何でもこなすオールラウンダーのテントにはなれませんでしたが冬には最高のパフォーマンスを発揮してくれるテントだと思いますちなみに雨戸がついていない理由は火の粉で溶けるからだと思います雨戸がついていたところで火の粉で一瞬で溶けてしまうのでそれであればあらかじめついていない方が賢いのかもしれません夏に使いたい場合はベッド・インナーテントを用意すればタープのような役割で使用できるテントなので僕は夏でも使いたいと思うテントです ちなみに今使っているこのインナーテントめちゃくちゃおすすめなのでこれも概要欄に貼っておきますほいってことでいかがだったでしょうか DOD のレンコンテントの紹介でしたということで、えー、フリートークの時間なんですけれどもまずですね今、えー、このカメラの後ろ側のドアを開けてますで窓は全開ですで、えー、ピコグリル隣で、えー、やってるんですけれどもめちゃくちゃあったかいんですよこの四方が囲まれてるんで、えー、熱が反射してくるんですよねなんでなんかポカポカなんですよ この窓を開けていても、えー、テント全体がポカポカしてくるんで、えー、ピコグリルぐらいのこのちっちゃな焚き火台でも、あのー、ものすごくこう暖かく、えー、過ごすことができるんで、これはいいですね。で、まあ、デメリットはね、重いし、えー、雨にはもうめっぽう弱い。で、えっと、網戸がついてないんで夏には使えないっていうことなんですけど、まあ、蚊帳とか使えばね、全然いけますし、逆に中途半端にならずに、 その こ, れこれをねするためだけのテントなんでまあこれをしたい人にとってはものすごくいいテントなんじゃないかなと思いますカメラでも分かると思うんですけどめちゃくちゃ広いんですよ、えー、焚き火台を、まあ、こっち側に置いてでこっちに、まあ、コット2つとか、まあ、ここら辺3つ置いてもいけるじゃんぐらいの大きさなんで、あのー、キャンプするときのた、まあ、まり場みたいななんか寝るテントというよりも、えー、冬にた、えー、まって みんなで焚き火したり、えー、食事をしたりするっていうテント。まあ、そんな感じのリビングみたいな感じで使うのもいいんじゃないかなと思います。で今ですね、こうやって、えー、薪がね、バチバチ、あのー、飛び切ってますけども、こういった火の粉とかを気にすることなく、えー、テントの中で火火ができるっていうのは、まあ素晴らしい商品だと思います。ということで、今回の動画はこれで終わります。ではまた。